今回は簡単に腹筋を鍛えることができるエルボークランチを紹介していきますたったの20秒です初級中級上級と3種目紹介していきます自分のレベルに合ったものをやってみてくださいはいみなさんこんにちはタートルです 今回ですね、簡単に腹筋に効かすことができるエルボークランチを紹介していくんですが、実は肘を使うだけで腹筋に2倍3倍効かすことができるんです。なぜかというと、腹筋運動をする際、上体を動かす。足を動かす。 体を持ち上げた状態でキープするんですけど、それって実は体重で負荷がかかってます。そこに今回、肘を使うことで、さらに負荷を上げることができます。同じ辛い思いするんなら、時間が短い方がいいですよね。そういった方には今回のメニューがおすすめになってます。たった20秒を3種目紹介しますので、レベルに合ったものをやってください。腹筋を鍛えたいけど、首や腰、どうしても痛くなる方多いと思います。今回は、 簡単な方から順番に行っていきます。全部やっても1分。1種目だけなら20秒。頑張ってやってみてください。それでは紹介します。通常クランチというと、足を曲げて、手は胸、または頭、または手を伸ばして、体を持ち上げるんですけども、この時に頭を動かすと首が疲れてしまう。腰を丸めると腰が痛くなってしまう。そういった方多いと思います。 で今回は初級編として片足曲げて片足持ち上げます持ち上げた足を肘でももを押さえますここでしっかり足を抱えるそうすることで腹筋を使うことができます初級編はこれを左右やっていきます20秒しますから10秒間片足もう10秒は反対足です手を使って押さえるやり方もあるんですが 押さえる力が弱いとあんまり効かないので肘をついてこの位置を固定させた状態で足を引き寄せることで腹筋を使うことができますこれをいきましょう太ももを引き寄せる際にしっかり腰がついてるかどうかを意識してください腰をしっかりつけて膝を手前に引き寄せる感じでお腹をへこませながら効かしてくださいそれではいきますスタート足をね抱える感じで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 片足足曲げて反対足を浮かしておきますこの状態でキープこれ10秒ずつつらいので5秒おきに足を入れ替えますそれで20秒キープですそれではいきますスタート5秒おきに足入れ替えてどんどんね引き寄せてはいあきついああはいラスト ダ引き寄せてだーてお疲れ様でしたいや今回とっても簡単な腹筋のやり方です体を起こしたり戻したりするときに体が持ち上がらない首が疲れてしまう腰が丸くならないそういった方は今回の腹筋がおすすめです腹筋が丈夫な方はちょっと物足りなかったかもしれませんそういった方はねまた違うレベルの腹筋メニューを載せてますんで そっちの方もやってみてください。今回は、初級者の方でも簡単に腹筋を鍛えることができて、肘をつくことで負荷を上げることができて、お腹に早く効かす方法でした。頑張ってやってみた方、よかったらグッドボタンと感想を教えてください。各種 SNS もやってますんで、説明欄からリンク見てもらってフォローしておいてください。今回もご視聴ありがとうございました。